あ、結果が出ました。えー、みんな空気読めよう。あ怖いよ。お願いします。お願い。せーの、じゃん。えーすごい。やっと。<笑>なんでー？嘘でしょ？嘘。あやなの A だよみんな。やった。私あんなに頑張ってセリフ考えたのに。<笑> あの罰ゲームがありまして勝者はですね事前に私たちお互いに言わせたいセリフを書いたんですけどもそちらをダミーヘッドマイクで読んでもらえるという勝者特権がありますもちろん歯医者にはそのセリフをダミーヘッドマイクで読んでいただきますうわーもう綾菜さんいのりちゃんの聞きたかったのに綾菜<笑>さんご異動をお願いします<笑>私本気で考えたんだよ<笑> 本気で 私, 私も本気で考えましたってそんな片手間で彩乃さんに読んでほしいて<笑>、ねはいうかしかもこれはあれですから皆さんキャラクターボイスですよあ嬉しいなじゃあ行きます待って待って彩乃さんはい私これで聞くんでこれ聞きたかったんだよこれが聞きたかったんだよ祈りのあもう祈りのボイスで聞きたかったのに<笑>あやなの、A、を 想像しながら、はあ、でもにのちゃんに言ってもらう私いつまでこれつけてるんだろう<笑>嬉しいなぁごみんなもあのご清聴ご成長してあ頑張って読みたいと思います、うん、嬉しいはい準備はよろしいですかこれちゃんとへっなってるんですよね<笑>なってますよはいじゃあいきますそれではあやなさん ま, たまあニノですね、はい、ニノちゃんからのスペシャルバレンタインボイスですどうぞ毎日お疲れ様これ食べてもっと頑張んなさい応援してるから最後まで諦めないことあんたならできるわ ありがとう。鬼のありがとう。鬼の<笑>ありがとう。ビービー